それじゃ私がこれまでにつかんだ情報とみんなの 力, が力を借りたい調査について話ができればと思うんだけどノンさんとニャンさんにとっては初めての他のみんなにとっては懐かしの本国でしょ行きたい場所はいや会いたい人もいるでしょうし。 船旅の休息も兼ねて少し自由時間にしようと思うのおおありがたい用事を済ませたら私たちバルデシオン委員会の支部バルデシオン文館に集合でどうかしらありがたい家に帰るのは難しそうだが一つでにでも様子を伺うことはできるだろうからね 私も一族の皆はそれぞれ独立しているし帰るべき場所は特にないのだけれどせっかく気を使ってもらったのだもの今のこの町を見回ってくるわそうだな昔なじみを訪れてみれば存外有益な情報も得られるかもしれないバルデシオンイン文館は確か エーテライトプラザの西にあるんだったな北南東西左じゃなじゃあ後でそこに向かうええー、いってらっしゃいありがとう18金イケメンは私にも参じなければ参じねばならない場所がございますまた後ほどお会いしましょう あなたとニャンさんはどうする良ければ町を案内させてもらおうと思うんだけど俺はいい集合場所は聞けたからなあとは自分で適当に回るそういうやつじゃよなあちょっと じゃあくん君。間違えたじゃあ部長私たちに付き合ってもらえるかしらあなたも気持ちとしては久々の本国でしょうし思い出すのも兼ねてねもう え, えちょっと待ってあとちょっとなんですけどシグマくんあオウセロだウセロのターンだういしょ グワ<笑><わ>ーッ<笑>無駄だぞ無駄だ分かるだろう X 死なんこのぐらいで分かるだろう X えっダイソン系ってあるでしょさすがに今は何よりも地球復興が大事だお前の相手をしている暇はないまた俺の目の前に現れたら倒してそれだけだ <笑>忘れるなよ。必ずまた復活してやる。必ずだ。か、必ず。うわーあ、ま、あの、ファイブのマキコ、シグマデラックスの顔になってる。顎が<笑>、顔が、え、当然野望阻止っていう実績を解除してしまった。え嘘 これデートのア ク, クション<笑>ギガアタックのオシャレフェニスかっこよくえ終 わ, 終わったんだけど<笑>えまだ3時半だよダクスはアルセウスに会いたいという好奇心を抑えることなどできないえプレザーはアルセウスと会うことができさらには従えることができたならば。 より良い世界を想像できるか試すもっとも世界を改めて想像するなら翡翠地方は一瞬にして無となるえあのいいえってできないのボロ船からなのあなたもあなたの知る人やポケモンも存在しなかったことになるでしょう世界が消えるのを止めるなら私と戦えもっともあなたにその気がなくても。 プレートを奪うために挑みますがね。え、いいやってできないの<笑>え、ちょ、勝手に、勝手に<笑>かわいい、このカカシ娘。眺め、いっそコギなとこで、見張りや、見張り場にやれて、うれしいところで、私、特製のおみくじあるんだけど、行ってかないかい 行っちゃおう。何が出るかな？<笑>考えない<笑>。考えないって何？<笑>どういうこと？あはい、わかりました。あ、もうそこそこねそ、そこからね。考えない。どういうこととかも考えない。<笑>考えないで何。あ<笑>のあるー？よいしょあいたいた君が友だね。 何インテリやんちゃけ<笑>インテリだけどやんちゃけあの、君だれ う, うん。<笑>確かになんか人の家に入ってて君だれっていきなり言ってくる猫娘だうよ。<笑>ねえかしこそう。僕はここで星の観測をしてるんだ。 私、アンニカよろしくねかわいいなあなでなでうこう見えても君よりずっと年上なんだぞ何歳ですか何より年上ですか年上<笑>身長で身長で年齢を判断しようとしている。 の望遠鏡すごいね。話題を変える。<笑>そうでしょう。自慢の望遠鏡なんだ。ちょっと覗いてみるかい？何が見える？何の星が見える？三色に光る三つの星が見えるかい？最近急に現れたんだ。 不思議だよね。ああ、これぞ宇宙のロマンウソとんばんのある、いらっしゃい。三色の星ってあれじゃん。星のかけらのあれじゃん。三色の星は、なぜいきなり現れたんだろう。これからも観測し続けなくっちゃね。 いつも夜通し星を見てるのそうさ。なので、昼間はずっと寝てるんだ。遊びに来るなら夜に来てくれよな。昼夜逆転パティーンですね。星の世界は壮大で、ロマンの塊なのさ。って言ってます。ありがとう ね, ね、ネクセトありがとうね。え、でも、ええー、でも、ナマコ先生絶妙な 高い、つって、丸いボールでよくないですか。違う違う、え、違う、違う違う、違う。だって見るんだ。違う、これか。わあ、すごーい。すごーい。かわいい。かわいいです。 いいね、あらーかわいい素敵なアイラストあかわいいお手ての描き方が綺麗ですね髪の毛の瞳のこの入れ方がやっぱ綺麗ですねどっちがおじきちゃんだろう<笑><笑>どっちがどっちがおじきちゃうなんだろう<笑>すごーい ロゴのデザインやってますかわいいっすね私個人的にこういうロゴが好きこういう感じのロゴが結構好きです<笑><笑>お邪魔しまーす<笑><笑><笑>ウラ 迷える子羊を見つけてしまった外国のお姉ちゃんおった<笑><うー><笑>ここにフルーツの畑を作ろうと思ってゴミを拾ったり草を抜いたり土を耕したりずっと世話してきたんだそうなのなのになのにおミが<笑> ゴミがたくさん流れてきて水が使えなくなっちゃったのどういうことお水が使えないともう畑作れないよプリオルあそこ行きたいあれーーいいな 何ん前かいって言われた。はい、犬がまれ鍛えたい。に、日録冷徹たちとの会合の後、異物調査に向かうも、今日の発掘では大きな成果は得られなかった。薬剤が復活を迎えるまでに、異物の全てを理解し、現役の準備を整えねばならない。 占い師の予言が現実になるのならあまり時間は残されていないはずだ。考えを巡らせていると不安ばっかり襲ってくる恋を思いやせついき、明日お父様の指名で彼が私好きな騎士に着任する。いいかな、助かるな。真珠場、電談人間調査のためゴロンシティ背後にずっと彼の視野を感じ、疲労を覚えた。<笑> 初めて会った時から感じてはいたけれど、彼は本当に無口で何を考えているかわからない。おかげで余計な想像をしてしまう。買い物を剣に選ばれた彼は私のことをどう思っているのだろう。ハイラル王家の娘に生まれながら封印の力を使えない私を、彼は詐欺住んでいないだろうか。<笑>今日彼にひどいこと言ってしまった。 調査の成果が上がらずめいっていた時に何度も同行を断った彼が現れ思わず叫んでしまった。でも私がなぜ怒っているかわからない様子だった。申し訳ないけれど<笑>、そういうところはやらなき思え。あ前仲良くなかったもしかして。今日は日落をどう書いていいのかわからない。自分の気持ちがうまくテンションにならない。彼が私を助けてくれた。 映画ガダの刃から私は守ってくる映画ガダってこっちが、ボスを襲うまで襲ってこないと思ってたけどずっとのさばってたんですね、この世界に。100年前から。私は散々彼を邪険にしてきたのに自分勝手なエラドジを彼にぶつけてきたのに。明日今までのことを謝ろうと思う。そして彼と、リンクと少し話をしてみよう。 リンクと少しずつ話ができるようになってきた。おぉ。あ、もう結構最初のようだったんだ。実は彼は健誕化で何でも美味しく食べれそうだ。思い切ってなぜ普段は無口なのかと尋ねると、リンクは言いにくそうにしていたが答えてくれた。何かと他人に注目される彼は常に模範反対と意識し、やがて感情を表に出せなくなったという。このポーズである。ちょっと目怖いね。 私は彼を才能に恵まれた可能とは無縁がない人だと思い込んでいたが、そんなことはなかったのだ。どんな人にも他人からは見えない悩みがある。私は自分に精一杯で、そんなこともわからなかった。またリンクと話をしてもっと思いを聞きたい。そして私の悩みを彼に打ち上げられたらと思う。全部読むギキミ結構プライベートな空間ですけどね。 お父様にも異物研究に関わるなと言命された。不意の力を得るための修行に専念しろと。悔しくて情けなくて言葉が出なかった。その頃からずっと私はやってきたのに。修行を始める前年、お母様が急成した。私は母と死を同時に失ってしまった。母様は笑顔で言っていた。愛想をとってるな。あなたならすぐにできるようになると。 でも私はできなかった。何度やってもいつまで経っても封印の力を宿しているはずなのに。朝はリンクと力のいじめ修行に赴く予定だ。でもまたトロに終わるのだろう、きっと。昨晩夢を見た。闇に覆われた場所で光に包まれた一人の女性が私を見つめていた。彼女は人ではない。私はそう直感した。精霊か女神かよくわからないがとても美しかった。彼女の唇は動いていたが声は届いてこなかった。 せいなら力を持っていれば聞くことができたのだろうか。それともあれは私の悩みが生み出したただの夢か。答えは次期いやもなしに出るはずだと。長い。長い。今日私は17歳になった知恵の泉での修行が許される日を迎えたのだ。リンクが迎えに来たらラネールさんへ出発する。 儚いキッチたちはふもとまで堂々してくれ、堂々。堂 々, 堂々してくれるそうだ。あれ以来お父様とは顔を合わせていないが、まだ気まんちゃい。お戻った時会いに行こう。実はあの夢を見てから感じていることがある、無才の姫の言葉など誰も信じはしないだろうが。私は今、どうもなく強硬な騒ぎを覚えて。 ナイスパチャーありがとうスパチャーありがとう え, えこのゲーム始めて一番最初に出てくるの、あれか村人 A こんな感じでいいのかちょ近いっいやーなに気持ち悪いなえ、なんか、顔が、顔がひしゃげておるで、ね、うわ、近い近い近い近い近い。まあ、いい、まあ、いいや。何自分語り わしはここで何があったか知っている夢でお前ら全員に忠告しろと言われてえうち以外に誰かいるかえいるいる う, う, うち以外に誰か見えますあなるほどうちのスタンドが見えたんだなスタンド使いは光はあるで、ね、誰かわかは言わないけな<笑>俺は戦争明けの日を待っているキャー なんでテンション上がってんのなん<笑>でひゃーってなんでテンション上がってんだおめぇひゃーじゃねえぞあ、まあれひゃーってひゃーってクいモンよこせそしたら助かるおっあ助かんのクいモンクいモンがあれば助かるなのそうなんだな。 いやいや、よしなんか貼ってくればいいのか な, うわっないでお前はタイムカード切らなくてええんかいなんで一回止まったんやあっやべあっお客さんだいらっしゃいませー ご覧くださいませ。でもこういうタイプの人は万引きしないですね。あの薄い着じゃないですか。まず薄着の人は結構大丈夫で、あと手になんかなんだろう大きいカバンとか。いらっしゃいませ。大変お待たせしております。お会計お待ちですか？ やばい違う何この人クロちゃんみたいなやばいなんでえ膝痛いのいや配達業にしてはかなり夜遅いですよね。え何自分語り最近夜遅くまで開いてるコンビニには特別に配達を行うシステムができたんですよね。えー、待ってコンビニって全部夜遅くまで開いてないいやおっと この配達物もこのコンビニ直接の受け取りになってるようですねあれのっっている名前と君のネームプレートが同じようですね君直接の私しとなりますあ あ, あはいもらいましたかなり夜遅いですよねあはいそうですねあはい何を泣いたあ、<笑><笑>これあもらったこれを見ろみたいな感じだったね 怖い え, えっとどうしようとりあえず置こういらっいませんお待たせしましたいかがなさいましたでしょうか何か あ, あなあおりゃ急いでんだだから早くビール5個とタバコを持ってきてもらえないかビーさ…かしこまりましたタバコですねえー、あ渡すんだなこれ6分の4何がネズミの話だよね<笑>少々お待ちくださいませ すいませんそんな立ち尽くされでもこっちだって困るんだけどなまた会いましたね最近オンラインショッピングを利用する人が急激に増えてますからねということでここに配達箱を受け取りに来たんですけどはん配達箱 入っ箱ねっはいはい、ね、やばいよこれ万引きし放題じゃん信じらんない本当の責任だよ、ね、<笑>こういうああいう責任感のない人と一緒に仕事絶対したくないわ本当ト早く にだよそこによ無能が何だって VT チェイスの誰かが送ってくるな何言ってんだおめ<笑>おめ何言<笑>なん何かホラー映画みたいななどうせイタズラだろう気にすんなただのビデオだろ何か言うんだよもういいわねえもういいからホ<笑>本当に何でそこで立ってこっちみたいなの本当無理なんだけどねえあっち行ってよ 老